がが試した理由があります最初頭骨動脈は触れませんでしたで通常運動すると血圧は上がるのですが直後血圧は98の68だったので血圧は下がったと判断しました、まあ、次は運動はしませんけどこのあとはゆっくり休みます かなでした